障害者デザイナーあずさのリアルシリーズみなさんはじめまして重複障害者デザイナーのあずさですなぜ私が重複障害者デザイナーかというと先天性の つまり生まれつきの脳機能障害とそれに伴う二次障害精神障害ですねそれから身体障害両上肢機能障害ですね両上肢だから両方の肩から腕指先まで24時間365日痛みとしびれが続いています重いもものはもちろんん持てませんし 握力ががキロだからうままく字が書けません箸スプーンフォークハサミなどもうまく使えなくて事故に遭ってから数ヶ月はご飯を食べるのも嫌でしたし手がうまく使えない字がうまく書けないことで大好きな手帳時間もだんだん楽しめなくなっていき手帳を見ることすら 嫌な時期もありましたこのように複数の障害を抱えている人を重複障害者つまり複数さまざまな障害が重なって日常生活を送ることに不便を感じる日常生活を送ることに支障がある人を「重複障害者」と呼ぶわけです。そんな 重複障害者である私がオーナー兼デザイナーをしているラパン・イ・フルールというブランドがありますラパン・イ・フルールではオーナーである私の信念でお客様の心に寄り添った作品作りをしています一般の方はもちろん障害を抱えた利用者様利用者様をお支えする 支援者様、利用者様のご家族様利用者様に関わる全ての方へヘルパーとして執務経験のある元支援者で重複障害者である私あずさがデザイナーとして当事者としてお心に寄り添ったデザインやアイテムをお届けしますこの動画を見てラパインフルールや あずさについて関心や興味を持っていただけましたらグッドボタンやコメントシェア、チャンネル登録などをしてくださると励みになりますのでよろしくお願いしますこの動画の概要欄にリットリンクの URL を貼っておきますのでそちらから私の各種 SNS ラパンイーフルールのお店に飛べるようになっていますので 気になった方は是非、見に来てくださいね。では、またお会いしましょう。皆さんにいいことがありますように。最後までご視聴いただきありがとうございます。この動画を気に入ってくださった方は、高評価、チャンネル登録をお願いします。